あんたまだ感望って言なうの<笑> はい、それもう始まったところです。<笑>一人だけままなな、すごいなおでし<笑><笑>おせ<笑><笑> 大丈夫。<laughs> I'm going to go with you. そこ、しっこしたあの四角いところのて今度隠し部屋行って中チェックしてす勝手に<笑>何を考えているか全く分からな発情もないし彼ようゴロゴロするな彼と運だなカイン捨てえ のかなんですかああはい。はい れっっっっててこととやんのか、うん、動いたたよぱしだね微妙始始まりすら微妙いあ始まりちょっと来たかなって選手になってよかったね。 フーアは知らんんも始まってますって始まままっっっっっってすとるけど進んできたたたたあ、よよよよかった感じですかかが悪かったなんかいなななが活発性がないななか に, いたにそんなことないよ。 なんか微妙に人見てるところで可愛いて、<笑>なんか、なんとなく見てる、そうですの子とか、あの若者のやとやっぱ走ってるあ、人ってこっち帰るのが、あっ、みんなっていうのが、え、あんたごみ買えるかんいや、私とかやと帰るな、ちゃんと、おうちに帰るのも、微妙に、え、うん、どういうことって、巻き起こるのは、彼女とか好きとか。 わからんけどな、たまたま乗ってたんやと思うけど気持ちが乗ってたってどういうの どこ行くの、はいなん乗ったろか<笑>乗ったろかって。<笑><笑> ナチュラルあ ん, んの面白くてて狙ってんん、ね、んはいそそれはそんなに嫌がるんかなそうあ、あいやいやたの足が邪魔な青いパっのな。はいその ちょっと待って、まだねまだねはいはい、はいいななな全然んんけどののああかほら外国の四つ角の矢印みたいないい、ね、<笑>ああ離れていく<笑>帰らない。 <笑><笑>今日空いてる日やったみたい<笑>どこ行く うん。 うん。<音楽> 何のパトロールをしてんねやろな <咳>みんな帰ってよ。 あいいや帰りたなあふふ<笑> 木が住んでかい。